自宅やったわ。こっちか。こっち道やろう。あら、これは自宅や。いいかね。あら、登るとこないかね。 まもなく右方向です。実際の交通規制に従って走行。いやあ探しましたね。反対の住宅の中をフローフロしてね、あれなんで、はい、大谷くんでございます。これはね、延長が7メーターなかったかな、67メーターぐらいですね。 誰 岸, かな 岸, じゃないか岸は向こうやからな汽船の方やからはいちょっと上がってみましょうあ雪だ雪がいっぱいでございますさっきは反対側をうろうろしょったんだけどね住宅の中でえ6 7ー もっとあれするやけど高さが1 0 m 1 5 ー, トル15メートルあるかね一番下からやったらね何年か前やったかな何年か前あっこれどこやったっけあそこの古墳まで来てこっちまで来たんやけどねたどりつかなかった<笑> あ, あ反対から上がってこれんねやだよダメです反対をうろうろしててもね 和歌山雪が降ってます。雪が積もってます。形は分からんがね。こっちが豊富なのかな。こっちが豊富でしょうね。真っ白でございます。こっからこれたんだ。おそらくからこ、こうね、こニにゃんこ。これ下がこれ上がって来れたんだろうね。これが分からんかったんや。こうやって見ると大きいな。かなり大きいでございますけど。 一回待ってみましょうか。なんか百メートル以上あるそうやけどね。百メートル以上ある雰囲気やけど。見上げてるもんやから、よくね。ああ、こんなところ上がってこれるんだ。 和歌山で雪珍しいね和歌山市内で雪というのはねほらほかのも分かってくれるんだ何々まむしがおりますかここにね大田地古墳の看板がありますけどそれによると1957年に調査されましたか 昭和昭和58年58年に整備かね整備計画を東派にも出てきましたか、えー、基本的には長さが6 7えー、そら下が上がってこれんはずや山の上やから見えへんしねああちょっと上がってみましょうか雰囲気にあれ雰囲気上がられないのかね ここ上がれませんかこれ上がったら落ちそうやね、滑り落ちそうやわもっと大きい感じで見えるんだけどね上がってみるとわからんか下からで は, ここは首ビールが上がれるんや、ここからこれ上がりましょうか 去年も年おととしも2回ほど<笑>ね雇用 う, う思うたけどこれなんだね2回と思うあらーはいはい短かったですね、やっぱり<笑>さあ和歌山市内おおきれい和歌山市内一風に地望できますかねこれこれいやーすごいこれ失礼しましたねあの反対側も八号か本雲があるんだけど 遠方の風潮にちょっと上がってみましょう。ここにあの駐車場もあったんですよ。ねえ、下は駐車場もないで、暴走してたんだけど。あら。こんないっぱい出たんかね。いやー、和歌山に雪が。びっくりでございますね。なるほどね、これで見ると。遠方公園を。そうか、広いね。 もうそこれは不義石はしなかったんだろうかねこの前はこことやったかなここと26号線やったからね目の前やかナビで誘導するのは全然反対側やからダメやねこれないですよナビではおっとこの下あたりをこの下やなこの下誘導するから車は止めるところもないし上かるところもないしうろうろしょったんだけどね全然違うところでしたわ 噛んできたら一発いきましたけどころっと回ってね住宅地の中をナビよりも噛んだ方が良かったかねこの形なかなかいいねうんうんこうか なるほどねえ、はい、素晴らしいここ上がってみようかよしゃ上上がってみでしょうかね興奮からね興奮興奮の分じゃ上がってみよう その辺から、ね、ふんじょうにしたらいいんやろうけどねちょっと滑らかすぎるかもうちょっとね急激に土持ってくれた方が良かったかもしれんなこれやったらほんまに<笑> 6 7ルあらへんしねでふんじょ これは公園部の糞状でございます雪はいっぱい積もってますけどねさてさて和歌山市内でございますこれはね一回見とかなと思ってね何年ぶりか来ましたね5年ぐらいかかったんじゃないかったこの車に行こう思ってね 下からずっと上がってこれるんだよねんねぶん山のようになってるね鍋で見るとね<笑>すぐ横やから車の鍋で全然違うとこつきましたからねどこ行くんだろうこれ。 何にも調べずに来るからね、大谷古本っ前から<笑>、ね、存在は分かっとるんだけど、今日初めて看板見ましたわ。噴章が67メーター、高さが6メーター、8メーター、10メーター以上ある下からやったらね、そんなこんなんで、はい、ありがとうございました。大谷古本人でございました。駐車場ありますよ、横に。ちょっとナビは全然反対側をしますんでね。 住宅地の方から入ってくるとね一発で来ましたけど反対側うろうろしまして230分ウろウロしとったからね車止めるけど狭いからねはいありがとうございました大沢に5本駐車場でございますこれ止めれますよ